私は区長、教育長に大きく3点お尋ねをいたします。まず1点目は、小学校における子どもへのワクチン集団接種について、政府は同調圧力の恐れから学校集団接種を推奨していないのに、区はなぜ集団接種を決めたのか、国の指針に従わないのはなぜか、学校で同調圧力を生むとの懸念に区はどう答えるのか、そもそも、小児用ワクチンがオミクロン株に効くというエビデンスがあるのか、もし、 打つとしても、かかりつけの小児科医の先生と相談をし、て学校で接種すべきではないのか、また、安全性に懸念が残る遺伝子ワクチンで、任意接種なのに学校で集団接種はおかしい、あるいは学校で差別やいじめのきっかけになるとの反対の声がありますが、区はこれらの声に耳を傾ける考えはないのでしょうか、学校では同調圧力発生や未接種児童への差別、いじめ防止のために、どのような対策を講ずるのか。 教職員に予診票配布等の関与させるのはやめるべきではないか、そしてワクチン後遺症やワクチンによる死者が急増する中、区長が集団接種を強行し、もし今後、子どもの被害が発生したならば、結果、責任を問われることになりますが、その際に区長は責任を取る覚悟がおありになるのか、尋ねいたします次に、教育長、井原嵐俊子さんの言動について伺います。 五十嵐さんは昨年末、渋谷区議会構成員の言動についてと称する警告書を弁護士を通じて議長に送付をしました。ここには、町田市の前校長として一個人を添い、教育長とあえて書かなかったのはなぜでしょうか。弁護士は個人で依頼をしたのか、公金で失踪したのか。警告書では、私の主張に異議を唱えておられますけど、なぜ私に直接言わないのですか。 かけてこそこそ弁護士を雇い、議長を通じて案に議員をかけるというやり方は、卑怯と言われても仕方がないと思います。あなたにいやしくも、教育者、教育長としての誇りはないのでしょうか。私は議長に呼ばれ、幹事長会で厳しい尋問を受けましたけれども、最終的に議会を対応しないと、返事もしないと、つまり警告書は無視するという結論になりました。警告書には、五十嵐さんがいじめを隠蔽した事実はないと書いてありますけれども、それならば、なぜ公の場で説明をしないのでしょうか。今からでも説明すべきではありませんか。 先の定例会で私は自分の言葉で話すように外しましたけれどもあなたは口を閉ざしたままでした教育長として説明責任を果たすべきなのにあなたは何から逃げているんでしょうかその上で五十嵐さんは学生団体に対して渋谷区役所から半径300メートル以内の外線活動を禁止仮処分を裁判所に申し立てたと聞いています裁判所まで巻き込んで面倒な騒動を起こしていることに教育長としての本文と重責を忘れているのではないかという声が学校からも聞こえてきています あなたに、区役所前で具体的にどのような被害があったのかそもそも教育長、その上そもそも公務員しかも教育長という立場である以上主権者からの一定の批判は受任すべきではないでしょうか区役所は区政の中心として自由な言動が認められるべきであり公務員が公権力を使って不祥事の口封じを図るとは卑劣極まりない憲法が保障する自由権の侵害であり許されません 学生らとの紛争はそもそも身から出た錆であり児童の笑いものになっていますわずかでも良心があるならば訴えを取り下げるべきではありませんか次に教育長任命に関する長谷部区長の責任と一連の騒動について伺います区長は教育長が推定無罪いや違うかなどと述べておきながらこそにも繰り返りをすり直し自らの浅ましい発言を隠蔽しました日が 2, 2月16日一部の団体により区役所周辺で凱旋活動が行われ 公務に支障をきたす事態になっていると発表したことについて私は区役所周辺でそのような事態を見たことがありません教育環境については確かに学校の前で学生ら若者が2連ポスターを持っているのを見かけましたポスターにはいじめを隠して出世しました教育長五十嵐俊子さん高校生をぶん殴りました渋谷区 長, 長長谷部健さんとすごい文言が書かれていましたしかし若者2人はいじめ隠蔽と自故で静かにチラシを配っているだけで 現場にいた警察官に聞き取りをしましたけれども、これまで特にトラブルは発生していないとのことでした、ここで区長にお尋ねしますけれども、区役所周辺でいつ、具体的にどんな活動がありどう公務に支障をきたしたのか、学生さんたちは妨害が目的ではなく、本当は何らかの主張があるのではありませんか、仮に区長が多様性を謳うならば、学生らの話を聞く、あるいは説明するなど、互いに理解を深める行動を取ったのでしょうか、学生らは区長に殴られたと言っています。 区長は先ほど堀木議員の答弁に殴っていないとおっしゃっていましたけれども、その前に話し合いはされたんですか、そもそも街頭演説や行動での政治活動、法令上自由ではないでしょうか、規制する法定根拠があるのか、伺います。2点目に、1月17日に開いた記者会見で区 長, は区長が、自分は悪くない、悪いの一部の議員だと繰り返したことについて。 一部の議員に現行に赤を入れられ修正拒まれたと被害者にように話していましたけれども、私は修正の申し出を受けていません。すなわち、区長の会見は事実無根の誹謗中傷、責任転換にほかなりません。私は2月16日に総務部長を呼んで抗議し、事実関係と調査と訂正を求めました。区長側の修正、私が拒んだ事実があるのか、記者会見との整合性について、時系列で説明してください。そもそもも渋谷区は 違いを力に変える街を歌う割に意見の違う相手には一部の区議と本人のいない場でレッテルを張り影から攻撃するのは異常に見えます首長ならば意見が違う議員にも丁寧に説明を尽くすのが政治家の基本ではありませんか会見で反対した一部の議員に対しては今後も丁寧に理解を含めていくとおっしゃっていましたけれども若い派にはこれまで何の説明もありません つまり、区長は協議のことをおっしゃったことになりますけれども、我々にいつ説明するおつもりですか3点目に、教育長任命の際、ご本人から亡くなった児童の件について話を伺ったと区長が会見で説明したことについて、区長が五十嵐さんから事件の話を聞いたのは何月何日のことでしょうか、町田市長が市教委から重大事態の報告を受けたのは令和3年2月15日のことです。 この日より前ではありませんか教育長同意人事案が議会に示されたのが2月10日ですから話を聞いたのは当然この日より前ということになりますけれどももしそうだとすると町田市長が自殺の報告を受ける前に渋谷区長がこれを知っていたことになりますいじめ防止対策推進法は重大事態が発生した際に学校から首長へ速やかな報告を決め付けていますしかし自殺から3か月近くも報告せず 放置していたこと自体が法令違反であり、五十嵐さんがいじめを隠蔽していた証ではないでしょうか。区長がこ う, こうした違法を知りながら、議会に説明せず、五十嵐さんの任命同意を求めたのは問題ではありませんか、それとも区長は法令をご存じなかったのですか。4点目に、区長が五十嵐教育長のいじめの事実はないと会見で断言しておられましたけれども、まだ町田市の調査はまとまっておりません。 渋谷区には町田市を超える調査権限があるのでしょうか区長は児童の遺書を見て確信を深めたと話していましたが区長が町田市に遺書の提供を求めたのは今年の1月13日つまり記者会見の直前であることが我々の調べで分かっています区長は自分の確信を深めるためだけに児童の遺書を取り寄せたのですか児童の保護者が遺書の効果を嫌がっているのにあなたは保護者の同意を得たのでしょうか 自分の保身のために遺書を使うとは、いじめで亡くなったお子さんの無知をつこいであると思います。同じ子を持つ親として、到底許しがたい、強い反省を促す と, とともに、明確な答弁をお願い申し上げます。長谷区長谷部 令和渋谷金子の一般質問に準備をお答えしますはじめに小学校における子どもワクチン集団接種についてのお尋ねですが、一括してお答えいたします。本区の小児ワクチン接種は、小学校を地域接種会場として活用し、地域にお住まいの5歳以上の幼児や、私立小学校にも通われている児童を含め、児童を含め対象としています。学校や学年、クラス単位として実施する集団接種とは全く性質が異なります。 このため、今回の接種に小学校の教職員が関与することはありません。一部の方から反対の意見をいただきましたが、学校単位の集団接種でなく、小学校を会場とした希望者に対する地域接種会場であることをご説明し、ご理解をいただいています。なお、安全性については、厚生労働省が所管する厚生科学審議会において報告されています。副反応による健康被害については、予防接種法に基づく救済を受けることができます。 次に教育長任命について大きく4点の尋ねですが順次お答えいたしますまず昨年9月以降区内の小中学校及び区役所周辺において一部の団体が子どもたちに対して60回以上にわたり外線活動を行い子どもたちの安心と静かな教育環境が脅かされる状況が続いていますまた区役所周辺でも外線活動が行われ公務に支障を来た事態となっています なお団体に所属する高校生に関しては先ほど堀切年次委員にお答えしたとおりです次に記者会見ですが渋谷区議会代わりについては記者会見で発言したとおり修正をお願いした部分は単に言い間違えた言葉が抜き出されて使用され答弁の中で重要な意味を持つかのような印象を与える文章となっていましたそのため記事が広く出回ることにより区民の皆さんにさらになる誤解を招いてはいけないと考え修正をお願いし 区議会のご判断で差し替えされたと認識しています次に教育長任命についてですが当該児童の件は五十嵐教育長との面談時に行いましたまた法令違反はないと認識しています次に町田の件についてですが私は記者会見でいじめの事実はないとの発言をしていませんまたこのことについては現在町田市いじめ調査委員会で調査中ですのでお答えできません以上は私からの答弁といたします 五十嵐教育委員会教育長。私には小学校における子どもへのワクチン集団接種について一点。 教育長である私の言動について13点のお尋ねがありました順次お答えいたしますはじめに未接種児童への差別いじめの防止等については昨日立憲民主党渋谷春田学議員にお答えしたとおりです次に教育長である私の言動について 13点のお尋ねでしたが一括してお答えしますまず議員ご指摘の文書に関しましては私が個人として依頼した弁護士により提出させていただきました文書にも記載のとおり金子康之議員の公式 YouTube チャンネルでは私がいじめを隠蔽したということを真実であるかのように述べられた上で 私を刑務所に入れるべき、いい加減な嘘をつくなどの発言をされています現在、町田市においては町田市いじめ問題調査委員会により調査が進められている中ですがこうした事情等を弁護士に相談したところ金子議員に対しては正確な事実関係に基づいた発言をするよう求めていく必要があるが 金子議員の区議会議員としての活動に関係するため、金子議員の議員活動を尊重し、まずは議会において対応をご検討いただくことが、民主主義の本質にかなうとの意見があり、弁護士により提出させていただいたものです。従って、議員に圧力をかける意図を持ったものではありません。なお、弁護士は私個人で依頼し、公金の支出はございません。 児童が自ら命を絶ったことについて今も悲しみが消えることはなく今でももっとできることがなかったのか考え続けていますこの件については現在町田市いじめ問題調査委員会で事実関係の全容解明等を図るために調査が継続されており私自身も 調査委員会からの調査には全面的に協力する所存ではありますが、公には現時点では説明できる状況でないことをご理解ください。また、私個人の区役所前での外線活動に対する法的な対応の有無と、これに関連するご質問をいただきました。私個人のみに関わる点については、 公の議会において発言することは適切ではないことから答弁を差し控えさせていただきます仮処分の関係について私の公務と関係する点につきまして客観的な経緯を申し上げますと私が裁判所にある団体による渋谷区役所前の外宣活動について禁止を求める仮処分を申し立てた事実はございますこれは 私が渋谷区役所を出入りする際など業務に支障があったことなどを理由とするものですが東京地方裁判所から申し立てが相当との判断が示され2月18日団体の関係者に対し渋谷区役所周辺において一定の外線活動を禁止することを命じる仮処分決定が出されております以上私からの答弁とさせていただきます 1番、金子康之議員。 再質問させていただきます。あの区長からだいぶ答弁を端折って、えー、きちんと答弁いただけなかった部分があると思います。まず教育長についておおむねあのわ、えー、かりやすく説明答弁いただいたと思いますけれども、えー、まず区長にですね、7点それから教育長に2点再質問させていただきます。 まず区長の1点目、えーと、集団接種のことなんですけれども、先ほど、一部の方から反対の声が届いているという答弁がありました、一部の方、どれくらいの件数、どんな声が届いているか、えー、質問通告出してますので、えー、分かる範囲でお 答, お答えください、また、えー、差別やいじめなどについて、相談窓口を設ける予感があるのか、えー、これ、区長の質問1点目です。 それから、五十嵐教育長については、えー、お答えいただきましたけれども、まず議会に出した警告書、まあ、その一連の経緯は今伺いましたけれども、結論から申し上げますと、区議会の総意として、この警告書、警告書対応する必要はないということになりました。私が、区議会で申し上げたのは、まあ、せっっっかくこうやってて、弁護士を雇って いただているわけですから何らかのご返事を差し上げた方がいいんじゃないかという私がお答え申し上げたんですけれども結果的にはこれは無視で構わないとこうなったんですつまりお聞きしたいのは井原市教育長が私になられた警告警告書は取り下げると考えてよろしいのですかそういったもまだ何かこの先考えていることがあるのでしょうかこれ教育長1点目それから2点目 えー、と区役所前の街宣禁止のことですけれども、えー、仮処分決定下ったと答弁がございました、区役所前で具体的に何か五十嵐さんに不都合な不利益があったんでしょうか、えー、私の手元にあります資料、裁判所の資料によりますと、区役所前で昼飯時に外出ができなくなると、などの主張が、えー、裁判所の資料に書かれていますけれども、 それだけで裁判所にそういう区役所前での街宣禁止を申し立てるんですか五十嵐さんのご自宅で何かあったんだったらそれはお困りでしょうとお察しする分は十分ありますけれどもこれは五十嵐さんのご自宅からずいぶん離れた渋谷区役所しかもここは区民のための空間ですからねここに五十嵐さんが自分は昼飯の時に外出しづらくなるから軽症ぶり死んでするとそれおかしくないですか 外線禁止の過失処分を取り下げるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか、それから長谷部区長についてですね、えーっと、未成年者、若い方への暴行について、先ほど質問させていただいて、まあ、殴った殴った何というの は, これは平行線ですけれども、その前に話し合いはされたんですか、若い方がどう何を言ってたのか、お話を聞かれたのかどうか、えー、それから、 殴られた学生さんが医師の診断書を持っているということなんですけれども、まあ、怪我をしているということなんですよね、その点について、認識はいかがでしょうか、親御さんに申し訳ないとか、そういった言葉が、ぜひ伺いたいと思います、これ、区長に質問3点目、それから区役所前での政治活動についてですね、なんか明確な答弁なかったんですけれども、区役所前の政治活動、区役所前でビラ配ったり、街頭演説するのは、これ、問題ないですよね。 それを確認したいので、これ、区長4点目です、それからですね、記者会見で、えー、区長が嘘をついたことについて、謝罪しないのかというお話です、まあ、一部の議員にこういったことをやられたというふうに、被害者のようにおっしゃってましたけれども、私、えー、会見の速記録を取り寄せまして、確認しまして、えー、責任者で思われる総務部長にお話を聞きました、総務部長とお話をしたところ、総務部長は謝罪され た, されたんですね。 えー、区長はその点について、えー、話を報告を受けていますか、その部長は謝罪してますよ、えー、記者会見に開いて訂正すべきではありませんか、これ、区長5点目、それから、えー、遺書のことですね、亡くなった児 童, 児童の遺書のこと、えー、これ、お話、答弁なかったと思うんですけれども、えー、保護者の同意は得たのか、得てないのか、遺族に謝罪すべきだと思いますけれども、いかがですか、これ、区長6点目、それから7点目に、ですね町田市との関係ですけれども、 面談、五十嵐さんの面談、いつ行いましたか、これ、通告しているので、面談の日にち教えてください、時系列で考えると、明らかにおかしい矛盾がありますので、面談の日にちを教えてください、私は本当は五十嵐さん、区長にいじめのことを報告されたんじゃないかと思ってるんですけれども、これ、区長7点目、答弁いただきたいと思います、教育長2点、区長7点、ご当然、よろしくお願いいたします。 金子議員の再質問にお答えし ま, すまず、えー、子どもたちへの接種の件ですが、えー、多くの意見はいただいていますが、まあ、大部分は区外の方であって、まあ、集団接種と誤解している方が多いというふうに感じています、でまた相談窓口についてですけれども、あの小児科と連携していくということで、えー、お答えさせていただきます。 えー、続いて、えー、教育長の任命に、えー、の件と、あとあるか、えー、僕は暴力を振るったというふうにあの、まあ、誤解されている件ですけれども、えー、まあ話をしたかということですが、まあ、その以前にも話しかけたことはありますし、話をしたことはありますが、何を言っても聞かない状況でした、で怪我をしてって言いますけど、怪我をする状況とは全く思えな い, 思えないですし、目の前で見てましたけれども。 怪我をしている状況では、ありませんでした、えー、そういった認識です、えー、区役所前での凱旋についてですけれども、公、え、道、ーまあ、での凱旋は妨げるものでありませんが、まあ、あまりにも内容がです、ね、事実とかけ離れていたり、まあ、そういったあの好きなこと言うのはまあ勝手なのかもしれませんが、私はそこに好きなこと言うことについては、責任が伴ってくるものだというふうに考えています。えー、それと 記者会見での、まあ、総務部長が誤ったということですけども私は誤ったというような報告は受けてません、えー、あと五十嵐、あとあれですね、えー、っと保護者の衣装の公開を拒んでいるのにという話ですがあの公的かつ適正な手続きにより町田市から情報提供を受けております。 であと面談の件についてですけれども、1月の半ばぐらいだったと記憶しています五十嵐教育委員会教育長。 私には金子議員から再質問2点ありました1つ目です金子議員に対しては、正確な事実関係に基づいた発言をするように求めていく必要があるが、金子議員の区議会議員としての活動に関係するため、金子議員の議員活動を尊重していく、この弁護士の助言通りに思っておりますすつつ目でで禁止についてです。 私の公務の遂行に支障があるので、区役所周辺においても一定の外線活動を禁止するというのが裁判所の判断です。以上、私からの答弁とさせていただきます。 はい、8番、金子康之議員、えー。区長に再々質問させていただきます4点ございます。 まず1点目、集団接種の話ですね、えー、1回目の答弁では一部の方から反対の声があるとおっしゃり、今の再質問で多くの方から来たと言っていました、何件あったのか、カウントしてると思いますので、国に届いた反対の声、どんな内容があったか、これ、質問通告出してるんで、きちんと答えてください、こ点目それから2点目政治活動、区役所前の政治活動ですね。 えー、と何か発言に注意するようなことをおっしゃっていましたけれども、私、渋谷警察署に問い合わせをしまして、渋谷区役所の前で外旋していいのかどうか、とこれ、警察に確認をしたんですけれども、どうぞ自由にやってくださいと、行動の上でしょうというふうに渋谷警察もおっしゃっていましたけれども、区役所前の政治活動は自由であることを改めて確認したいと思います、ここ2点目、それから3点目、総務部長が謝罪したということですけれども、ここにいらっしゃるんで、 したかどうか事実関係確認していただけませんか、えー、これ3点目、それから4点目、えーと、遺書のことですね、遺族の同意を得たのか、得ていないのか、これ答弁なかったと思うんで、えー、ここについて、この4点、えー、区長に再々質問させていただきます。なんか はい、長橋本長。金子議員の再々質問にお答えします。えー、まずはワクチンですけども、ああくて小児ワクチンに関する問い合わせ、手紙の件数になりますが229件です。ただこれが全部反対というわけではありません。えー、あと、えー、記者会見で、えー、総務部長からの報告ですけれども。 えー、僕は記者会見について謝罪しているというわけではないというふうに今報告を受けました、えー、続いて、えー、保護者の同意を取ったかという話ですけども、えー、先ほど申し上げたとおり公的かつ適正な手続きにより町田市から情報提供を受けました、えー、あとそれと行動での内戦活動についてですけども、まあ、行動での発言の内容をとがめるものではないというふうに思う はい、8番金子康之議員。 厳しい質問をさせていただきましたけれどもまずこの児童の衣装のことですね適正に入手をしたとおっしゃるけれども入手した適正かどうかじゃなくてその動機が私は問題だと申し上げているんです自分の意思決定が間違ったことなかった自分を保身するために亡き児童の衣装を使うことがこれが政治家として正しいことなのかどうかってこういうことを指摘をさせていただいたんだけれども適切に町田市長からもらったとかそういう問題じゃないんですね実際にこう亡くなった お子さんあるいは亡くなった保護者がどう考えておられるのか、自分の保身のために記者会見でわざわざ遺書を見て、自分の確信は間違ってないと、こういうことを言うのが適切なのかどうか、私、これ、区長が普段からおっしゃっている多様性とは全然違うと思うんですね、これじゃあ、違いを力で変えるまちになっちゃうじゃありませんか、区長のおっしゃっている多様性、全然現実とは違うということを目の当たりにして、非常に驚いている、これが正直な今日の感想であります。ありがとうございました Gracias.